かけじゅくじゅくはいどうもかけじゅくじゅくの野村です、えー、弊社は数年前からですね日本の方だけではなくて海外の方にも掛け軸の魅力を知っていただきたいということで活動を続けておりますでまあありがたいことにねいろいろな国から掛け軸に関するお問い合わせであったりご相談もしくはまあ注文であったりいろいろまあいただいてでそれぞれのねやり取りをしていると、まあ、ドラマが一つ一つあるわけでそれが非常にまあ面白いなと思っております。 新鮮ですよね海外の方がどういう風に日本の掛け軸というものを考えて捉えられているのかというのがね非常に新鮮で楽しくやり取りをさせていただいておりますでそんな中今回はなんとシンガポールにお住まいのお客様から掛け軸のご注文を頂戴いたしましたありがとうございます いやーこれは本当にねあの日本のもちろん日本の方からご注文いただくのも本当に嬉しいんですけども海外の方がまあ弊社にこういろいろある中で掛け軸をご注文いただけるっていうのは本当に嬉しいことだなありがたいことだなと、えー、感じておりますで今回ご注文いただいた掛け軸っていうのがこちらになりますはい「えー、夜桜」と「菊の掛け軸」ということでなんと2点も掛け軸ご注文頂戴いたしましたありがとうございます いや本当嬉しいですね<笑>本当ありがたいいなと思います、まあ、ちょうど春の掛け軸と秋の掛け軸ということで、まあ、季節によって掛け替えられたたりりすするのかなとえ想像したりしてます、まあ、シンガポールなんですけども、まあ、今世界中でコロナがこう蔓延している中でね比較的シンガポールはコロナの対策が進んでるというふうに言われてるんですけどもそれでもやっぱり外出規制とか。 結構いあるみたいなんで、まあ、家にこもっていいいる時間っていうのが長いみたいですまあ日本でもそうなんですけどもどうしてもこう家にいる時間っていうのが長くなってくるとこう気持ち的にねちょっと落ちてしまう部分があると思うんですけどもそんな中でこういった掛け軸芸術作品がそういった心を癒してくれるそういう力を発揮してくれると、まあ、掛け軸屋としても本当に嬉しいなと思っております。 皆さんも部屋で掛け軸を楽しまれたいっていうご要望がございましたらぜひぜひ弊社の方にお問い合わせいただければなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、このチャンネルではこういった掛け軸に関するさまざまな情報やエピソードをご紹介させていただいております。面白かったなと思う方ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではどうも今回もありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。